では次はプロトコルについて説明します。で、プロトコルっていうのは通信規約って訳されることもありますが、その、今お話しした同じ階層の相手同士で読まくやり取りするために約束ごとです。で、先の例で言うと、えー、まあ、契約の交渉とか値段の交渉とかは社長さんの、あなたと向こうの社長さんの間でプロトコルです。また、えー、宛先を指定して書類を受け渡すのは、それぞれの秘書さん同士のプロトコルです。 秘書さんは、まあ、社長からの、えー、まあ、重、えー、要な書類を送りましたので、ということを相手の秘書さんに言いますね。相手の秘書さんは、じゃあ分かりました、お待ちしますと言って、で、受け取ったら確認して、確かに到着しました。秘書さん同士で出したわけです。郵便局の中では、郵便局の中で、えー、ちゃんと、えー、こう郵便を送っていくというのは、その規約があるわけですね。 で、ネットワークは非常に多数の機能が集まってますから、えー、それらの機能を実現するのに、非常に多くのプロトコルが必要になります。それらのプロトコルは、まあ、こういう解消構造になったわけです。で、一つの層を一つのプロトコルが占めている場合もありますし、層によっては、様々な用途ごとに、たくさんプロトコルがあって、一回分けるという場合もあります。とこでですね、えー、パケットっていうのは、ネットワークを通っていく間に、えー、 それぞれ個別に動いていきますから、えー、時々失われたりすると話をしましたけど、追い越されたりすることもあります。でも、実際には例えば音楽を塗って経由で送ったら、途中が、えー、なくなっていたとか、あるいは、順番が入れ替わっていた。2番が1番よりも先に運送されないですね。えー、つまり、えー、プロトコルの機能によって、そのパケットの入れ替わりとか欠落があっても、エラーがないように、えー、伝送をコントロールしてるんです。 これをエラー制御と言うんですけども、これからそのことを具体的に考えてみたいと思います。えーまあ、どういうことかというと、パケットは途中でなくなったり順番が入れ替わったりするかもしれないけど、最終的には送った人から、えー、受け取った人に順番通り欠落なくデータが送れてほしいわけですで。これは一例ですけども、例えばこういうふうにしたらどうでしょうか。 送 り, がまあ、送り出す相手に、えー、パケットを送るときに、1番、2番、3番、4番というふうに全部番号をつけます。そして、えー、受け手は相手からパケットが来たら、えー、1番が来たよとか2番が来たよとかいうふうに、えー、確認のパケットを逆向きに送ります。で送り側は一定時間待っても確認が来なかったら、これはどうも途切れなくなったらしいと思って、えー、もう一回送り直します。 例えばこの例で言うと、1番はもうここに行ってるんですけど、2番とか4番は今送られるってありますが、3番はなくなっちゃった。なくなっちゃった場合は、この1番や2番は 1OK、2OK、4番もいいですから OK 来るんですけども、3番の OK が来ないので、3番はもう一回送り直すということをすればいいですね。そうすると、 受け取る側では順番がなんかデタラメになりそうですけども、もちろん番号がついてるんで、じゃあ受け取るときは1番、2番、3番という番号順に受け取れば、確かに問題なく順番通り受け取るわけです。こういうふうにするとですね、上の方で順番に送ったものが途中でなくなったり順番が入れ替わったりしても、上の方ではちゃんと元通りの選ばれないパケットができる。 で下の階層でのエラーに対処するためには、順番をつけるとか、もう一回送るとか、OK かどうか確認待ちをするとか、そういう作業が必要なんですけども、それをちゃんとすればうまく送れる。ただし、エラーが多くなればなるほど、もう一回送るとかいうことはたくさんありますから、伝送が遅くなるように上の方から見えます。まあ、そういうふうにして、階層構造の中でプロトコルを使うことによって、えー、欠落のないデータを送ることができる。 ということになるわけです。では、実際にこれを皆さんにもやってみたいと思います。3、4人で1グループを作ってもらい、そのうちの2人が送信側と受信側になります。ですから、えーまあ、こ2 4人いるとしたら、えー、2人の人が送信と受信。で、この人がパケットを送って、実際には紙に書くんですけども。ただ起き時、送るときに、真ん中の人に中継を頼んでください。 中継役の人は、ええー、時々普通にないのとだ。普段はそのまま中継するんですけども、時々パケットを隠しちゃうとか。それはネットワークでエラーが起きるのに、ちょうど想定するね。で、えぇ、ー、重要なのは、この一個一個の紙には、メッセージ全部書いてあったら止まらないので、え一、ー、パケットの4文字までしか書けません。 そして、えー、ここからここにデータを送ったり、逆向きに送ったりするのは、全部喋ってはダメです。合図もダメです。全部紙を送るだけでやってください。ですから、もしかしたら、こっちからこっち側に OK だよっていうふうに逆向きの紙を送るかもしれません。どうするか自分で考えるんですよ。で、えー、次の3つの場合は試してくださす。A のケースはですね、 送った時に、送ったパケットは必ず10秒以内に到達する。無くなることはないけれども、その代わり、時々このパケットにはバ×に変わっていることがある。その状態で、えー、その×があっても正しく通信できるようにするのはどういうプロろが必要か考えてみましょう。B はですね、今度はバ×に変わるんじゃなくて、到着することもしないこともあるけれども、到着すれば10秒以内に到着すると。これはどうでしょう 指示はもっと難しくてですね、到着することもしないこともあり、到着する場合も遅延する、後から送ったパケットよりもさらに遅れてやってくると。まあ、この人は隠していて、しばらく経ってから送るんですけども、そういう場合はもっと難しくなります。これらの条件、それぞれの条件で、うまく動く、えー、プロトクル、約束をみんなで話し合って決めて、それを実際にやってみるというのがこの演習になります。